おはようございますすんちゃんです今日はいつもと違うお店に来ててここが特備で寝台入れ替え入るのがパチンコが刑事とあるとスロットが鼻鼻頬とディスクせいやで今抽選受けてきて22番取れたんでまあどれでも座れそうな気はするんですけどあんまりわかんないけどディスクの2いくかバーサスでビターだいぶ鍛えられてる気するんで極みとか。 どんなもんなのか試したいなって思ってます。頑張ります。 Thank、oh. you.、Oh. you <laughs> Going to go. は実践終了です。めちゃめちゃ落ち込みます。世話もなく、ッグも一回しか来ず。こんな雪積もってなかったらもう、地面に打ちひしがれたい気分ですが、局長みたいに。私のディスカップ2入学式はもう、そのまま卒業式になりそうです。でなぜもう、バースス縛りで、めちゃくちゃ負け続け、今日も負け。 でもマジで破産しちゃうんで、もうしばらく打てないですね。いい機会なんでこのまま3級に入るかもしれないです。ちょっとゴミ動画になったと思いますけど、また次回楽しみに待っててください。バイバイ。